相模原市より参りましたよさこへ踊り隊道組と申しますお客様の前で援護をするのは1年ぶりとなりますのでメンバー一同とても緊張しておりますが今日は新曲新衣装のお披露目です、はい、このマルシェを楽しく元気に盛り上げたいと思っておりますので応援よろしくお願いします つい すいません。